ショットラインどうもよけんですさあ本日はですねこちらはいあきらくんの車こちらですね納車記念にプレゼントを用意しましたちょっと待ってくださいはいそのプレゼントというのはですねこちらですつり革これね何かと言いますと車につけるおしゃれアイテムなんですよこれねはめたらねもうあきらくんねめちゃめちゃ喜ぶんじゃないかなと思って今日はタブライズです あきら、ね、くんが好きな色何<笑>て言うんですかねクリムゾーンレッドちょっとわかんないんですけどちょっとこれつけていきたいと思いますこれねほんとねすごいねおしゃれアイテムなんですよこれもはめてね走ったらめちゃめちゃねもう女の子にもモテるしもうキャーキャー言われると思うんですよねはめるとこなんですけどここのね 牽引フックがあるんですけどここにあこれ横か横なんで、まあ、こんな感じでムレックかなと思いますはい完成しましたこんな感じですねめちゃめちゃ渋くないですかこれねこれできっとあきらくんも喜んでくれると思いますサプライズということで呼びに行きたいと思いますい 終わった。 三秒前行きます。三、はい、秒前。二秒前。一秒前。どうぞ。ええー。これ。赤い。赤、赤好きよね。赤好きです、ね。でしょいや。え、どう、どう、どう、どう、マジで。え。よくない。 マジです、マジでどるんすか、これでじゃちょっと、一言、カメラに向かって安全運転頑張りたいと思います<笑>よろしくお願いしますお疲れ様ましたお疲れ様でした 気をつけていやよかったね喜んでもらえて。